ゲストトークなんですけれども過去に私ダンスの専門学校に行ってましたよって話をしたと思うんですけどその時にご指導いただいたですね講師の先生をお招きします今日は目上の方なのでちょっと緊張モードに入ると思うんですけれども最後までよかったら見てやってください本日のゲストダンサーはこの方の久摘先生ですよろしくお願いします<笑> 見てればいいれば<笑><笑>私が教えてもらった時でって多分もうだいぶ前だなと思うんですけど、うん、先生ってちなみに専門学校はいつから教えてらっしゃるんですか1年2000年だと思うえじゃあもう20年以上大阪の学校なんですけど通って教えられてるってことですか、はい、そうすごい<笑> 20年以上歴代 DA 衛星を見送ってきたわけですね、はい<笑> どういうことなの、d ィーの卒業生の中でいる、先生にインタビューしようと思った人が。<笑>います。<笑> こ, こんなユーチューブにこうやって出て、初めて初めて、インタビューけど初初、初めて初めて。ああ、嬉しい、初めてですって、やった、うん、ありがとうございます、うん。いえよよこちらこそ、ありがとうございます、お呼びいただいて、<笑>ちなみになんかこう youtube に出るっていうのは、なんか。 何を言いい出したんだこの子はっていうか抵抗はなあった抵とはあってしゃべるのはそんなに得意じゃない<笑>でもまあ呼んでいただけるんだったらこういうのをやっていこうかなと風の時代だしわーありがたい<笑>風の時代出ました<笑>風の時代<笑>でも本当の初めてではないんですよこうやって先生とゆっくりお話をするっていうのがねそうそうそう、うん、一回実は飲みに行ったんですよね、うん、もうちょっと大人数で、うん、その時にあの先生のイメージが私も結構ガラッと変わったというか<笑>ああ プライベートでこんなにすすすス喋っていただけるからなんだっていうそんなにさし喋っていただけない先生っているもんなんだもっていつも思うのよなんかこう接しやすいとかって言っていただけるんだけど何をもって接しににくい先生になるのなんみんながね多分学生じゃなくて18とかじゃないですか言ってもビビりすぎなんでしょう、ね、あこっちが勝手に受けてもでもね今もそう今はだから こう授業中にお話としてしゃべることが少し時間が経つとみんながやり始めるとこういうキャラなんだっていうのをこっそりこうやって書きながらこんなおばさんキャラなんだとかそういう感じで授業中は誰も見せないよねそう声を聞かない人もいっぱいいるみんなちゃんと気を使って受けるんだね今の子たちは私はそんなに気を使ってなかったかもしれないけどなかっ で本当にあのガチで仕方の<笑>あの風景をまざまざと見て、叱られた話出てきます確信についてきた。ああ、ちょっとあのこれ以上喋れた私がドキドキしちゃうので、<笑><笑>この確信についてあるね。<笑><笑> ダンサ ー, ルーツをねに聞かせてくださいちょっとミステリアスというかプライベートがやっぱり謎に包まれてる先生だと思うんですよ、ね、そう言われますその辺をね今日はやっとこさ聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはちぎ先生のこうダンスと初めて出会った時きっかけのタイミングっていうのを聞いてもいいですかなんかコマーシャルソングとかで踊っていたらしくて、はいはいはいはい、それでじゃあバレエをやらせてようかなと思って たらしいいい、はいはいははいうん、あじゃあ最初は習い事で子供の時にもう本当に5歳だったらしいけどえっ実際の時からさ、うん、そうね習い事はほかにさリスなんですかもうバレエはしてないかもへえー、そうしてないバレエだけだったかもしれないその後塾だとかうんなるほどなるほどやったけ ど,、うんうん、ど, たけどえピアノももちろんやっぱバレエやってるからやってないしあやってない習字もんそのまま全ても。 の, めり込んだのはもうじゃ最初からハマっていたな、うん、何の迷いもなくバレリーナになると思ってたんじゃないかなすっごい小さな研究所だからでも全然無理だったんだけど、うん、研究所だったんですね、うん、あのバレエ団とかではなく、はい、もうと集会所で集まっているようなやつ研究所がそれこそあまりに小さすぎてクローズになっちゃってあれそ う, そうなんですかそう五年生で<笑>で学長制的にやらなくなって で, で中学は普通に卓球部とか入ったけどまあそんなにももちろんあじゃあ1回までお休みするんですそうなんです3年ぐらい、うん、で高校になって受験も終わり私は何部とかで何をしていくんだろうと思った時にやりたいことがないとなって本格的にやむ、うんうん、会社になるビジョンがどうしてもなくてはい 何がしたいんだろうってなって、えー、そう本やむにやみ本当とのやみであ自律神経失調症だから親が本当に心配してめちゃめちゃ痩せたしええーうん、先生でもそんな時があったんですかそうだからいつも凛としてるイメージがありますけどだからまあダンスがなかったから凛としてなかったんじゃない<笑>、えー、それで結局やっぱりダンスがやりたいってなって 母親としてはもうやっぱりこうめちゃめちゃ痩せだし本当とに心配したからそこからもうほっとしたのもあり1年地元でジャズダンススタジオを見つけてもうのめり込みそこでジャズダンスになるんですそうそこでジャズダンスなんかバックダンス佐藤がやっててその頃スクールメイクというのがあって郷さんとかそういうなんか団体が。 コーヒーさんとか西城秀樹さんとかっていうところの後ろでこう踊るのがあってこれがやりたいってなって始めたのがジャズダンスさんだと思うでちょうどねジャズダンスブームの第一次っていうのが出てきてて足の格好フ<笑>ラッシュダウンスみたいな格好そうそうそうそうそうそうそ う, そうおがちでやって、うん、まま大まじいで。 まあ、私が子どもの時の記憶であるのは竹藤の CM とかなんですけどあっ<笑>そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうあれなんかまだ新しい方の私が始めたあとだね、うん、東京でレッスンを始めて 随分してこのジャズダンスに出会ったおかげでその思春、ね、期の時すごいしんどくなってしまったけどもだんだん回復の兆しが全然もう180度全然違うダンスでそれだけ変わったんですか性格がというか内面が、うん、そう全然違う た, ただもう急にこうだから<笑>まあ親としてもちょっとそれもそれで心配だっただろうけどやな田よりはっていう やんで す, もん、ね、すごこった、うん、それがすごかったんだへ、うんうん、えー、先生でもやっぱそういう時があったんですね今はねこう生徒たちからたくさん悩みを聞く立場だと思いますけどっていうん、かダンスの力すごいですねそこまで回復させるっていう何かそういうことなのかねでそこからもうダンスはこうなくてはならないものっていうふうになっていくわけですか今もあるルで出せたりシーた どっぷりです1日中いるその頃は海外からアメリカ人の先生を毎回呼んでっていうもう斬新極まりないスタジオでええー、最高、ね、まぁうまい人しかいなかったうわレベルが高かったんだそうそうそうそうらうただでさえ東京のダンサーの方ってジャズのスキルが高いっていうイメージがめちゃくちゃあるんですね<笑>そうだからやっぱそういうとこでやってたのしかも 海外から先生が来てくれるってすごいいい環境ですよねめちゃめちゃいい環境ずっとそういうスタジオとしてやってらしてここからだんだん育ってきた日本人の方も先生になってってで私も先生させてもらってっていうへえ、うん、いろんな海外の方の刺激も受けてもう先生になるっていうのはもう迷いなく迷いもなかったね、うん、だってそこで先生になるってやっぱり名誉だと私は思ってたしでも ずっとアメリカ人の人と接してるからお友達にもなるし、はいはい、だからアメリカに行ったあそっかそっか、うん、そこにも身近にそういうアメリカの方がいらっしゃるから、うん、抵抗もないわけですね全、ま、く留学っていう形で行ったんですかそうね別に学校に入ったわけじゃないんだも向こうのスタジオでだ結け同じ感じをアメリカに行ってもスタジオでずっとレッスンしてるっていう、うん、場所はどこですかニューヨークロー 結局長く行ったのはロサンゼルスあそうなんですね、うん、ええー、それはなんか理由があるんですかニューヨークとロサンゼルスの違いと良さみたいなニューヨークは19から20歳の時に3か月ぐらい行ってそれにしちゃったんだけどド、はい、スに行ったのはクラブでマドリーのコンサートを見てそれを流れてです それが衝撃でまそれがやったの、えー、窓の中流れてたってことはもうとっくに日本にも来てて知らなかったんだろうけどう私がロサンゼルスとかでもずっとジャズダンスを長く続けらしてもうずっともう一本ですからなんていうか、ねまあ、ジャズダンスも今種類がたくさんありますけど先生の教えてるジャンルっていうのは一括くくりにもジャズっていうジャンルで言ってしまっていいですか私はリリリリカカルルジジャャズズだ、うんうん あそうなんですね詞にちょっとこう乗っ取ったとは言われるんだけどまあ、簡単に言うとスロースローテンポのバラードで踊るのをだいたいそういう感じそうなんだけどなんか体の結構使い方とか手の長く見せ方だったりなんかもうストレッチからもう踊ってるみたいというか多分あの先生のクラス受けた子は分かると思うんですけど。もう最初の こうストレッチから結構奥深いというか細かい体の使い方の要素がたくさん入っててめちゃくちゃ勉強になるなって思った子はたくさんいると思うんですけどそういうのもいろんな先生から学ばれてストレッチとかも作っていたんですかアメリカに行った時の友達のもうほとんどそのままやらせてもらったりだとか、うんうん、たくさんアレックスも受けてきたんですもんね、うん、それはもうめちゃめちゃ受けたね、うん 先生でもね、そうやって毎日のように思ってる時があったんですね も, もうみんな頑張ろう<笑>えそんなにたくさん刺激派の人たちと海外の方ともたくさんお付き合いがあってなんかこの人はすごい印象的だったなっていうこう出会いだったり人だったりなんか作品だったりありますかやっぱりロサンゼルスに行って、はい、もう25歳過ぎたけどスカラシップ生だから二、ね、十歳前とかなのうんまあ感動したよ 本当に感動した年下のその子たちがもうすばらしくてなんかもう表現力が表現力というのはこういうことかっていう泣けちゃう、うん、それ以来あれあんなに感動することは な, かないねで も, でもレッスン中に感動するってことですかレッスン中にやっぱり先生見てなんだろうと思ったこともあるしパフォーマンス見て本当に素晴らしいと思った子もいたね 行く前も帰ってきてからもやっぱ残念ながらないかもえっ、ー、そこを超えるものがないねないえー、そ, れそれ今でも体験できるのかしらなんかそういうで無理じゃないかなあどうなんだろう今ねアメリカどうなのかねすごかかったよな ん, かほん やっぱりメンバーが良かったんじゃないのかなう ん, うん。海外経験っていうのはじゃあ先生からしても良かったなというかもちろんもうダンスをね続けていきたいとか悩んでる子がいたらおすすめしたい環境で終わったりしますかねそうねそれはやっぱり絶対そうねええ。へうん、そうなんですってでもされていく子はやっぱり今行けないしそうなんで時間に行きたいっていう子も行っていないよ 最近そうなんですか、今何、やっぱり韓国が来てる、韓国、そうな<笑>韓国が来てるの、人気ですよね、うん、今ね、うん、早いですよね、やっぱこのダンスシーンのこう、流行ってるもののスタイルっていうのがね、うこういう時代もあったけど、今、あんまりないのかとかね、うん、ありますよね。私ずっと最近は高額 邦、え、楽、ー、うんやっぱり日本人のアーティストもすごい才能ある人すごいいっぱいあるなと思って日本の楽曲も確かに今すごいですやっぱすごいよね注目されてますもんね、うん、いろんな国から上手になったし、ね、え、うん、何この音っていう日本のアーティストなんだみたいな面、うん、白いですよね、うん、さあなんかここからね頭の方に言われたあの私の叱られた話をちょっと<笑> って私がでも記憶から今抹消してるかもしれないめちゃくちゃ叱られた時って私何で叱られたんでしたっけ今日はここまで次回も見てな